前日에사건으로、シクロワージンなっけ。高見沢に、相当プレッシャーを感じたらしいよ。何それ。何それ、お嬢さん、優しいじゃんいか。ゆり子様に逆らうと、ひどい目に遭うけど、死なないって言う。ゆり子様、怖い。前にもあったよね。科学準備。<笑><笑> 学校中に広まったねねえ瑞貴何で先輩の遺書に私の名前が書かれてたのかな今は分からない今日おおおおおおおおおおおおお ひどい目に遭うらしいよ。ね、ゆうりこ様。 불안해하는유리코를일단안심시키는미즈키입니다 <놀라> 이때갑자기끼어드는 <놀라> 여왕유리코 <놀라> 矢坂さんあなたには無理かもしれない百合子様に選ばれるということはとても孤独なことだからえっ百合子様は孤高の存在なの一人で生きていけない弱いものは決して選ばれないそれにしては百合子様友達多そうですけどもしかしてファンクラブですか 女王に兵士や従者は付き物でしょうさすが百合子様瑞希面白い子ね島倉瑞希さんあなた一年生発表会で百合子様を取り上げるそうね女王様にはスパイもいるみたい本当なの島倉さん そうですすけど何かか問題ありますかもしかして百合子様のお怒りに触れるとかさあどうかしらもしあなたが興味本位で面白おかしく百合子様を描くつもりならそうなるかも浅香さんのように百合子様が。 浅先輩を飛び降り自殺させたんですかそう百合子様に不可能はないのよどんな方法であれ百合子様は逆らう者に不幸を与える君たちどうかした別に何もじゃあ島倉さんみ先輩 ありがとうございました。俄然百合子様伝説に興味が湧きました。またお話聞かせてください。 아사카주리의입원실을찾아온미즈키다음날연극핑계로시라이리모임실을찾은두사람입니다과학준비실여기に뭔가あるんですかここが시라이리の会の本部なんだって시라이리の会って 子様伝説の資料を保管したサークルグループみたいな集まりなんだああここに何のよ取材百合子様を調べるにはここが一番みたいだから木下先輩ありがとうございましたえいやいや付き合うよですありがとうございましたでもありがとうございまし た, うましたそうはいそれじゃあ 百、は、合、い、子様どうぞお座りください。 뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이뭣이の会とは百々子さま設者の을기록하고유리ですはい 1年前僕がいじめられていたのを現百合子様、ま堤百合子様に助けていただいたことがきっかけでした偉大な百合子様への感謝の意を示すために僕はこの会を創設しました過去の百合子様の伝説について遡って調べ語り合いその伝説が風化してしまわないように日々活動に励んでいます、うん 女王様にはスパイだけじゃなくて宣伝マンもいるわけだ触らないそこには危険な薬品も多いので あ, あえっと島倉瑞希さんでしたね一年生発表会で百合子様伝説をテーマに舞台を作るつもりだとかはい より良い作品にするために取材に協力してほしいんですユリコ様からもやるならしっかりやるように言われましたしお話は分かりましたですがあなたに協力はできませんお引き取りをあの 協力でできないんですか申し訳ございません百合子様この白百合の会のメンバーになるためにはある条件を満たしていないとダメなのです条件名前です僕の名前は百合子太郎そして彼女の名前は百合子サキですああ僕たちの名前の一部には百合子という音が含まれています 残念ながら下の名前ではないので百合子様にはなれませんがだから名前の一部に百合子がない私は話すら聞けないってことそういうことです<笑><笑>キ木を姫路を見ろぶちるよごはじまん君ちょっとあなねよどうしても話を聞かせてもらいたいって言ったらどうします水木<笑> 冗談ですよ百合さん私なら話を聞かせてもらいますよねはいここにある資料もどうぞご覧くださいただし門外不出のため書き写しや写真撮影はお断りさせていただきます 水木私に任せてもらっていいかなもちろんじゃあ百合子頼むねうん子へここって白百合の会はいようこそ白百合の会へ西島百合子様 あの百合子様伝説についていろいろ聞きたいんですけどかしこまりましたどうぞえ<音声>島倉さん先生だああ高見さん先生何かご用ですかたった一年の活動ですが できる限り多くの資料を集めましたところどころ抜けてる箇所もあるのですがどうぞお読みください百合子様あのどうされましたあその私後輩なんで先輩から敬語で話されるのはちょっとああとその百合子様っていう呼び方も分かりましたえっと 矢坂さんでいいかなはいこれからよろしくお願いしますあの私は敬語ウェルカムなんでかしこまりましたあありがとうございますいじめですかああ矢坂さんと仲のいい君なら 何か知ってるんじゃないかと思って高見沢先生っていい先生ですねえ担任の浅香樹里さんがあんなことになってるのに関係のない1年生の心配までするなんてでどうかな安香さんはゆり子は大丈夫ですあちょっとあ そういえばえ、最近校内でストーカーされてるって言ってました校内で本当かはいいつも誰かに見られてる気がするって悩んでましたいつも 日小林百合子階段から落ちて全身倒木5月28日大杉百合子授業中におうと病院に運ばれる5月29日自主退学これ全部本当に りこさんの候補やばいね特にひどかったのはおととしこの部屋で起きた事故でしたああもういいですお腹いっぱいでも安心してどんなにひどいことになっても命を落とすことまではないから会長確か今日はご予定があったはずじゃ そうだったお二人ともすみませんこの後予定がありまして偶然が重なったんだとしても全くの作り話じゃないのかもね今日は時間がなくてあまり見られなかったんだけどまたいつでも来ていいってゆりさんがありがとう君を頼りになるねよ宋夜がロックヤーダガオンにチャジャンゴゆりこへチャ로ュってモニカパロ 그리고연속으로일어나는또다른사고 先生三ツ網の子。 유일한목격자는겁에질려도망가버리네요 の女の子が屋上から逃げていったってもしかして堤見先輩が松沢さんのことあの時百合子さんは職員室にいたってそれに逃げる三つ編みの女子生徒を見たって言ってるのは岸さんだけだしだから松沢百合子さんが自殺なのか他殺なのか それとも不幸な事故なのかは分からないただ一つだけはっきりしていることがある何 ?5 人いた百合子様候補は1人減って4人になった。 더강하게유리코를지키겠다고다짐하는미즈키입니다김이야